なので、えー、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひこちらのハッシュタグ、WebmasterOfficeHour をつけて、SNS に投稿してください。では、Google からのお知らせに移りましょう。はい最近の主なブログ記事です。日本語、英語、1件ずつあるようですが、金谷さん、お願いします。はい、はい、そうですね今回あのす、すべてご紹介するわけではないんですけれども、まああのー 興味ありそうなものをちょっとピックアップしてまいりました。一つ目は日本語の記事から Google の画像検索に画像のライセンス情報を表示するという、えー、記事です。こちらに関しましてはもう英語でももっとあの以前から出ておりましたあの記事が日本語、まあ、翻訳されたということで、まあ、もし興味ある方がいらっしゃればぜひご覧いただければと思います。そしてもう一つですね、あの英語のこの、まあ、Googlebot が h t HTTP2 でいいんでしたっけど 2.0 もうなんか口にしてなさすぎてあの日本語でど一般的にどっちでしたっけこれ HTTP12、はい、って呼びますね2で に, にあの Googlebot が対応するよというお話ですでこのえー、まああのー、こちら英語なんですけれどもすごいぜひあのあのー 具体的には中をご覧いただければと思うんですけれども、基本的にはですね、この HTTP2 のすごく良い部分を取り入れて、クロールをとても効率化すると、で皆さんのリソースを節約するというのが主な効果となりますので、そうした何か大規模サイトを運営されているような方々にとっては非常に大きなメリットがあるのではないかなと思います。 本文の中でも多少触れているんですけれども、例えばこれを実装することで何か、例えばランキングであったり、トラフィックであったりといった、そういった何かメリットというのが特にあるわけではないですと、例えばクロール量が増えるですとか、そういったものに関しては基本的に は, まああの 変, 化はね変化はないというものですので、あくまでもそうしたリソースの観点から実装するかどうかをご検討いただければと思います。 はい、はいありがとうございます。では続いて、えー、ポッドキャストの件かな。はい、金谷さん、お願いします。はい、えー、こちらですね、ツイッターの投稿からなんですけれども、最近、まあ、英語になりますけれども、まあ、ポッドキャストが始まってましてで、この最近のポッドキャストをですね、ちょっと聞いてみたら非常に面白かったので、ご紹介するという感じなんですけれども、この、えー、 最初のトピックはですね、結構あの、この、あすみません、このポッドキャストは、ジョン・ミューラーとマーティン、マーティンとあとゲイリーの3人で行われているんですけれども、この、ジョン、それぞれのちょっとキャラクターを理解するという意味でもすごく聞いていて面白いかなっていうのが一つと、あと、例えば今回のトピックで言うと、一番下に書いてありますけれども、 ディファレントタイプスオブレンダリングで、レンダリングのいろいろな種類、ダイナミックレンダリングですとか、そういったものがあのサーバーサイドレンダリングの違いみたいなことを、ちょっとマーティンがあの最初の1つ目のトピックで話してるんですけれども、2つ目は、オネストリザルトというポリシーについて話していて、で、3つ目は、時々ツイッター上でふざけて、ジョンが I love cheese って書いてあるツイートの秘密というか、なぜ、その I love cheese になったのかみたいな話を書いてありますと。 話してありますと。で、それが、あの、結構面白いので、あの面白い、皆さんが面白いと思ってくれるといいなと思い、思っておりますと。で、あの、英語が苦手な方も一応、あの、スクリプトもありますので、ぜひそのスクリプトも、あの、ご覧いただきながら読んで、聞いていただけるといいかなと思います。で、やっぱりちょっと、あの、聞きどころとしては、結構ですね、やっぱジョンとか、あのゲイリーとかが、いかにジョークを言うかと。 どんなジョークを言うのか、か結構ですね、微妙なジョークを散りばめながら話していて、それを普段のツイッターとかでも結構冗談で返したりあのあのしているのを、やっぱりちょっとわかりにくいところもあったりすると思うんですよね。でもこういうポッドキャストを聞くことで、あ、これはジョークなんだっていうことが判断しやすくなるのじゃないかなと。まあ、ジョンの例えばツイッターなんか結構いろいろジョークなんですけど、僕も時々わかんない時があって、ゲイリーに、あの、これ、 これジョークって聞いて、そうだよみたいな感じの確認したりすることがあるぐらい、なんかジョンのジョンのジョークが分かりにくいっていうと、あれなんですけれども、ゲイリーのジョークもあの時々あの分かりにくいと。でで結構ですねその あの、微妙なジョーク合戦みたいなのが面白いところもあったりするので、ぜひ聞いてみていただければと思います。で、この、特にオネストリザルツの話は、このオフィスアワーとかでも過去に話したことがあると思うんですけれども、僕らが対外的に、あの、公開しているポリシーとしても存在していて、それはあの広告と自然検索を Google は区別しますという話で、多分オフィスアワーとかでもたくさんしてきたと思うんですけれども、 この、今回ここで話しているのは、社内の内部のポリシーの話で、社内の、あの、このネストリザルスというポリシーを、の存在と、それがどのように運用、運用しているか、っていう話を、あの、しています。まあ、具体的には、え、まあ、あんまりちょっと、あの、センシティブなところもあるので、あの、パッと話しにくいところもあるんですけれども、僕らがいかに検索の質問を公平に扱っているか、例えば広告主だからですとか、 いくら使っているからですとか、何かあの僕らの知り合いだからということで、何か質問が来たからって、あの特別にあの調査して、特別に直してあげるみたいなことはやらないよと。基本的にそういった問い合わせなどについては、あのパブリックの、えーまあ、リソース、例えばフォーラムであったり、まあ、ジョンあの僕らとかジョンであれば、例えばこういったオフィスアワーに質問するように促したりしている。 よっていう話をですね、結構いろいろもっと細かく、細かく、ツイッターの DM できたらこうしてるとか、メールできたらこうしてるとか、それをそれぞれゲイリーとジョンとマーティンがそれぞれどうしてるかみたいな話をしていて、まあ3人とも基本的に同じような対応をしているなと。で、それはやっぱり基本的には公平な、まああの、エコシステムをあの維持するためにやっているんですよっていう話をしていて、実際ですね、グーグルに入ると、 あの、多分そういう検索についての問い合わせをしてる人を見かけて、そしてそれに対して、あの検索のチームが、あのそ、それはこのオネストリザルスというポリシーがあるから、お答えすることはできないので、フォーラムで、あの、クライアントがご自身で質問するようにしてくださいみたいな回答をしてるのをあの見かけるようになると思いますので、まあ、実際、あの、社員であれば、あの、まあ、誰でも知っているような感じの話になるんですけれども、あんまり、あの、社外的に話すことがなかったので、 あこんな話しちゃうんだなと思いながら聞いてました。まあぜひですね、ちょっと長く説明しましたけど、あの興味ある方はぜひ聞いてみていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、では本日一件目のご質問かな。はい。はい。えー、まず一つ目のご質問、えー、サイトが検索結果に表示されない件に関するご質問いただいております。えー、全くの初心者です。 無料でホームページを作成し公開しましたが、検索してもサイトがありません。やるべきことがきちんとできているのか教えていただけますでしょうかサーチコンソールの URL 検査で URL は Google に登録されていますのように表示があるので待っていればよいのでしょうかカバレッジの詳細を見るとユーザーが指定した正規 URL なしとなっています。これはどういうことでしょうかご指導いただけますと助かりますとのことです。こちらいかがでしょうかはい。 えー、っと、そうですね。こちらに関しましては、まあ、URL をいただいておりまして、まあえー、結論から申しますと、まあ、今現在はすでにもう検索結果に表示されているということを確認できましたので、問題は基本的には解決されているかなと思います。でそれを踏まえて、まあ、あのちょっとご質問いただいている部分に関してあのコメントしますと、 このサーチコンソールの URL、URL 検査で URL は Google に登録されていますのように表示があるので待っていればよいのでしょうかっていうことに関しましては、あの、そうですと。まあ、登録されていますので、きちんと配信、検索結果に配信されるまで少しお待ちいただければと思います。で、実際にこのカバレッジの詳細を、URL 検査のカバレッジの詳細を見ると、ユーザーが指定した正規 URL なしとなっていますと、これはどういうことでしょうかということに関しては、この正規 URL、 という概念をまずご存知ですかっていうところがあるんですけれども、まあ、えっ、ー、と、ちょっと細かく説明するとあれなので、ぜひわからない言葉があったらですね、あの、ヘルプセンターを検索していただければと思うんですけれども、この正規化、URL のいわゆる正規化というのをしているかどうか、例えば具体的にはカノニカルを指定しているかですとかあの、リダイレクトをしているかですとか、そういったものを、まあ、Google が検知していた場合に、その、 え、ユーザーが指定した請求 URL はここです。みたいな感じで書くんですけれども、この URL に関しては、ユーザー側で指定しているものはありませんでしたという、まあ、ということです。ですので、まあ、基本的にそのままですね、ユーザーが指定した請求 URL はないです。ということです。というのが、まあ、回答なんですけれども、そうですね、この、まあ、今回ですね、あの、結構、まあ、初心者の方であろうということ、まあ、というか、全くの初心者ですと書いてありますので、あの、今回、あの、 まあ、これまでもこれからもなんですけれども基本的に僕らこういった初心者の方のご質問はあのたくさんお答えしたいなと思ってますのでぜひですねどしどしご質問いただければと思いますただその一方でちょっといろいろやっぱり同じような質問が毎回来るのもあれだなと思いますのでなんかちょっといくつかコメントしておきますとやっぱりあの少なくともこの件に関してはやっぱりサイトが あの登録してすぐにやっぱり表示されるわけではないっていうのが、あのまあ、1つ1点、えーまあ、知っておいていただきたいなっていう点ですけれども、もう1つはです、ね、あの何か分からないことがあったら、まずちょっとヘルプページを見ていただけるといいかなと、このユーザーが指定した請求 URL などで、多分あのヘルプページを検索すると、この解説のページとか出てくると思いますので、ぜひそ の, その辺をあの、ヘルプをぜひご活用いただければと思います。 であとですね、このフォーラムに来ていただいたのはすごく、アフォーラムではなくて、このオフィスアワーでご質問いただいたのはすごく嬉しいなと思うんですけれども、まあ、あの月に1回しかやっていないということですので、結構今困ってるみたいな感じのご質問に関しては、ぜひですねあの、ウェブマスターヘルプフォーラムがありますので、そちらのフォーラムでご質問いただけるといいかなと思います。ぜひ皆さん、あのこのツイッターであの皆さん、ハッシュタグをつけて URL を投稿していただければと思います。 はいですのでまああのそうですねフォーラムでご質問するとあのおそらくですね非常にまあ、そうした検索について詳しい方々がいろいろアドバイスをあのくれるんじゃないかなと思いますのでぜひですねまずフォーラムでご質問いただければと思いますはいありがとうございますはいありがとうございますでは続いてのご質問に移りましょうサイトがインデックスされない件に関するご質問いただいております。 今年の5月頃に Google Search Console に登録したのですが、未だに検索しても出てこず困っています。何度かインデックス登録のリクエストもしているのですが、落とさたがありません。個人塾のホームページのため、早く閲覧できるようにしたいのですが、どうしたら検索して出てくるようになりますか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。とのことです。えー、こちらいかがでしょうか。はい。えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しましても、 URL はいただいておりまして、僕らが確認したところ、もうやっぱりこちらもすでに検索結果に表示されていることを確認しました。ですので、特にあの現時点では問題ないかなと思うんですけれども、あといくつかですね、僕ら の, あの方で分かったことをちょっと追加しますと、5月ごろに登録されたという話なんですけれども、実際に Google のまあ検索のシステムがこのサイトを認識したのが9月の頭ぐらいかなと思うんですね。 ですので、おそらくこの、ちょっと、あの、5月から9月の間、ど、どのような状態だったのかっていうのは、このご質問からはちょっと分からないんですけれども、おそらくですね、何かそうした Google 側に、あの、まあ、Search Console の登録が実はうまくいってなかったのか、それとも、あの、Search Console の登録はうまくいったんだけれども、何かクロールできないような状態だったのか、何か、あの、問題があったんじゃないかなと思います。で、実際に、まあ、検索 可能な検索じゃないですね、クロール可能な状態になったのは9月の頭で、Google は9月の頭にこのサイトを把握して、9月の1週間後ぐらいにけあの検索結果への配信が開始されたなっていう感じになっていますので、ぜひですね、もし何かその5月から9月までの間に何かしていたことがありましたら、今後、それを繰り返さないようにしていただければと思いいいまますすあ、はい、ありりががととううごござざはいます。では、続いてのご質問に移りましょう。 ロボッツメタタグでノーインデックスが検出された件に関するご質問いただいております。ロボッツメタタグで、えー、ノーインデックスが検出されましたが、何度改善しても、何ヶ月経っても解消されないのですが、どうしたらいいか教えてほしいですとのことです、えー。こちらいかがでしょうか。はい。えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しましても URL をいただいておりまして、まあ、一応、あのう確認したんですけれども、まあ あのーまあ、昨日というかあの、まあ、今回あのあの確認したんですけれども、昨日も確認したんですね。で、そまあ、結論から言いますと、まあ、ちょっとげ原因はちょっと分からなかったなというところなんですが、ただ、あのー、サーチコンソール の,、えーとですね、そのインデックスカバレッジレポートのところなどを見ていただくと、まあ、あ URL 検査ツールでもいいんですけれども、その検出された日時。 あのっていうの出てくると思うんですけど、結構ですねあの、最近ではなくて、ちょっと何月だったか忘れてしまいましたけれども、それこそ何ヶ月か前だったと思うんですね。ですのであの、まあ、一つ思うのは、今現在は入ってないことであろうと思われるんですけれども、当時は入っていたのではないかなっていうのがまず一つ。ですので、まあ、再度、このサイクロールを流すことで、 まあ、このメッセージも消えるのではないかなと思います。ですので、この URL、まあ、検査ツールなどの画面に行くとあの、サーチコンソール右上の方にですね、インデックス登録をリクエストするみたいなあのボタンがあると思いますので、ボタンというかリンクがあると思いますので、そちらをクリックしていただくと、この、えーまあ、クロールを促すことはできるかなと思いますので、ぜひそちらを試してみていただければと思います。 はい、ありがとうございます。ありがとうございますでは、続いてのご質問に移りましょう。新規 URL ページがインデックスされない件に関するご質問いただいております。古いホームページをサーバーから削除して、新しい URL でホームページをリニューアルしました。新しいものしかサーチされず、えー、あ古いものしかサーチされず、新しいものがインデックスできません。また、古いホームページは制作者がすでに、えー 存在しないのでどうしたらいいかわかりません。適切に運営する方法を教えてくださいとのことです。えこちらいかがでしょうか。はいえっ、ー、とそうですねこちらに関しましてもまああの一つ前の質問と同じサイトなんですけれども URL をあの新しいサイトの URL をいただいておりましてまあ結論から言いますと今現在は検索結果に表示されています。ちょっとさっきはそういった質問ばっかりなんですけれどもであのー。 えー、とですねこのサイトに関して、僕らが分かっていることでいうと、少なくとも Google 検索にとっては新しいサイト、ああご質問にも書かれてるんです、間違いないと思うんですけれども、新しいサイト、リニューアルした新しいサイトが本当にあの1週間とか2週間ぐらい前に作られた、少なくとも検索 Google 検索についてはそのぐらい新しいサイトが実際に1週間ぐらいして、ま、あ 検索結果に表示され始めているような感じだと思いますので、特に大きな問題はないかなと。あのそれ自体はないんじゃないかなと思います。ただ、ですのであの、古いものしかサーチされず、新しいものはインデックスできませんという問題は解決しているのではないかなと思います。で、でここまでが、まあ、回答となります。ですので今、今、検索結果に表示されているので問題ないと思います。で じゃあ、その古いものしかサーチされないという状況がどうなんだろうと思って調べたときに気づいたことがいくつかありますので、ちょっとそこをお伝えしたいなと思うんですけれども、こちらはですね、のこの最初に会社名でちょっと検索してみたところ、気づいたのはですね、同盟 の, あの異なる、おそらく別の会社だと思うんですけれども、同盟の異なる会社が無数に検索結果に表示されてですね、ど の, あのサイトがあの古い、 オンページなのか、古いサイトなのかというのはちょっと分からなかったな、特定できなかったなというのが正直なところです。ですので、まあ、ちょっとあのこの同じ会社名でこれだけいろいろないろいろじゃないのかもしれないですけどちょっとあのあの、まあ、でもいくつかあったと思いますので、あ, のあると結構あの差別化というか、その中で区別させるのは結構難しいなと思ったんですが、まあ、それはちょっと今回の質問とは別なので、あのですので、ちょっと古いサイトに関しては特定できませんでした。 でただ、古いサイトはもうすでにサーバーから削除されているということですので、ここでおそらくあのやっていただきたかったこととしては、こ の, あのリニューアルですので、おそらくサイトの移転に当たると思うんですね。でドメインなど移行されたのかどうかというのはちょっと分からないですけれども、おそらくサイトの移転に当たると思いますので、あの僕らが作っているサイトの移転のまあガイド、あのガイドみたいなものがありますので、そういったものをご覧いただいて、それに沿った形で、 まあ、移転していいたただくかかったかなと思います、まあ、具体的には例えばまあ過去のページからまあ該当する新しいページへのまあリダイレクトを設置するですとかそういったことをきちんと適切に行っていただくことでまああの例えば古いサイトが検索結果に表示されていたとしてもそこをクリックした人がちゃんと新しいサイトの該当するページにまあリダイレクトされる誘導されるということでまあ特に大きな問題は発生しないかなと思います。 でおそらく今、このサーバーから古いホームページを削除したということですので、そのサーバーに対する権限はお持ちですので、この制作者がすでに存在していないっていう、あのー、状況だとしても、サーバーへのアクセスができるのでしたら、あのーまあ、サーバーへのアクセス、そしてドメインをまだお持ちでしたら、このリダイレクトの設定はできますので、ぜひですね、その辺を調べて設定していただければと思います。 感じですかねはい、いいありがとうございますでは続いてのご質問に移りましょう。コンテンツビジビリティオートで評価は不利になるかどうかに関するご質問いただいております。最新版 Chrome では、コンテンツビジビリティオートを設定することで、そのコンテンツが画面内にスクロールしてくるまで描画させないようにでき、 表示体感速度が改善できそうなので実装を導入を検討しております。Googlebot はエバーグリーンのためコンテントビジビリティオートを認識するものと思うのですがスクロールすると描画する仕様を Googlebot がどう処理するのか気になっております。導入することで評価に不利になる可能性はないと考えてよろしいでしょうかご確認のほどよろしくお願いいたします。とのことです。えー、こちら私の方でお答えします。まず、このコンテントビジビリティ属性なんですけども、これは最近の Chronium85 で公開されたあの CSS の新しい属性になっています。 で、これが何に役に立つのかってことなんですけども、こちら、質問者さんのご理解のとおり、ページの読み込み速度、こういったものを改善するのに役立つ CSS の属性となっていますで。質問の回答に移りますが、基本的に Googlebot っていうのは、大きい、すごく大きいビューポートを使用しておりますので、一般的に言うと、お, おそらく問題はないんじゃないかなと我々としては思っています。 まあ、なんですけども、もし気になる点等々ありましたら、ぜひ URL 検査ツールなどを使って、ですね Googlebot がそういったページ、こういったページをどのように認識しているのかといったところを確認していただければいいんじゃないかなと思いました。 まああのまあ、余計なお世話ではあるんですけども、あのまあ、こういった新しい属性、えー、モダンブラウザーとしてもサポートしているもの、サポートされていないもの等々ありますので、まあ、そういったところの状況等々も把握しつつ、ぜひぜひ実装導入検討いただければいいのかなと思います、応援してます。<笑>はい、こんな感じでいかがでしょうか。はいいありがとうございますはい、ありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。画像のインデックスに関するご質問をいただいております。Google がインデックスする画像はソース属性で指定している画像だけでしょうか次のような HTML コードの場合は、どの画像がインデックス対象になりますか 例えば例1としてソースセット属性を使っている場合、そして例2としてピクチャータグを使っている場合、ちなみにですね画像のインデックスには構造化データの情報も使っていますよねとのご質問いただいておりますが、こちらいいかかがででしょうか、はい、えーそうはそすねこちらに関しましては、まずはあのご質問に簡単にお答えしますと、この01例例、02のような場合にどちら、 どの画像がインデックス対象になるかって話なんですけども、もともと、あの、あ、すいません回答からすると、あの、えー、インデックス対象は全ての画像がインデックスの、まあ、あの、必ず全てインデックスするわけでもないという前提がありますけれども、まあ、全ての画像がインデックス対象で、その中で実際に検索結果で配信される際にユーザーが使っているデバイスに応じて、 まあ、その適切な画像が配信されるという形になっております。でもともとこ の,、まああのソースセット属性ですとか、このピクチャータグですとか、その辺はその目的のために複数の画像をグループ化して、まあ、登録するというか Google に、まあ、Google に限らないですけど、まああのまあ、設定する目的で使われていると思いますので、極めてその目的どおりと申しますか。<笑>その 中から実際にあの表示する際に適切なものを選ぶという感じになっておりますので、インデックス対象としては全てですと。はい。であの、ちなみにっていう話に関しては、そうですね、という感じ で, です。で、えー、そうですね、この 回, 回答して思うのは、で、実際の悩みというか、実際の問題とか、あのまあ、どの辺だったのかなっていうのが、あのこの奥にきっと何か、あの 考えてることが何かあるのかなと思いますので、何かその何をされようとして、しようとしていて、この辺を疑問に思ったところみたいなことまで書いていただくと、もうちょっといろいろコメントできるかなと思いますので、ぜ、は、ひ、い、いただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。フレキシブルサンプリングの記事は見えるかどうかに関するご質問をいただいております。 有料会員のみ閲覧可能な記事を有するサイトを運営しております。記事内のより広いテールワードで検索流入を狙い、有料記事の非公開部分を Googlebot にも公開し、インデックス可能にしようと考えております。実施にあたり、フレキシブルサンプリングの手法、リードインを取り入れようと検討を進めているのですが、一点疑問が生じました。 サイト側の対応として、Googlebot がクロール、インデックスできるように仕組みを変更しますが、その場合、ユーザーエージェントを bot に寄装して、閲覧時やリッチリザルトテストで。うまく聞えまく取れせんでした大変すいません。<笑>我が家のですね、Google ホーム反応しましたので、ちょっと込めていきます。はいでは、質問の続きを読んでおきます。はいはい で、リッチリザルトテストでレンダリングのソースを確認した際などに、すべてのユーザーが非公開部分を読めてしまうのではないかという疑念が生じました。このようなリスクは生じてしまうのでしょうかまた、その場合、リスクを回避するための手法や配慮すべき事項はあるのでしょうかとのご質問いただいております。こちらいかがでしょうか帰ってきていただけるでしょうか金谷さん。 もう少し時間がかかる。はい。はいですね、<笑>間に合いましたね。隠されていたので、どこにあるんだろうって、探してしまいました。はい。はい。よろしくお願いします。はい。まあ、そうですね、こちらに関しましてはですね、まあ、僕らから言えることがあるとしますと、あのー、そうですね、この今、懸念されているようなことが、 起きないように実装していただければと思いますという一言につきますかね。こちらに関しましては、そうですね。あのですので、まあ、実際にあの言い換えるとまあ実装によるかなと、これが見えてしまうかどうかというのはやっぱり実装によるかなと思うんですね。この実装方法というのはやっぱり一つではなくて、僕らとのデベロッパーサイトなどでも実装方法はこちらで特に指定していないんですね。でですので その、えー、実装に関しては、ぜひいろいろな、あの、方法があると思いますので、その中から、あの、考えていただくといいかなと。まあ、具体的にはおそらく、この、一度実装してみて、何かその懸念があるような、あの、方法でもしサイトが見えてしまう、サイトというか、有料コンテンツ部分が、 見えてしまうというようなことがあった場合には、その見えてしまう手法を、まあ、ブロックすると。どのようにブロックするかっていうのは、そ, その手法次第かなと思いますので、でブロックするようなことをいろいろ検討していただくといいんではないかなと思います。はい。どうもありがとうございます。はい。ありがとうございます。では、あ続いてのご質問に移りましょう。クローキングとコンテンツ最適化の境界線に関するご質問いただいております。 レンダリング直後に JS などでコンテンツを上書きする行為はクローキングにあたるのでしょうかボットが認識している情報とユーザーが見ている情報は変わりますが、ユーザーエージェントによる判別ではないため許容されるかをご教示いただきたいです。コンテンツの最適化手法の一つとして適切であれば実装を検討したいと考えていますとのことです。えー、こちらいかがでしょうかはい。えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しては、あの、 まあ、サンプルとなるような URL はいただいていたんですけれども、実際にそれを何ですかね、このまあ最適化するコンテンツの最適化でどのように変えるかっていうところまでは分からなかったので、ちょっとあのコメントがしにくいなと思うところもあるんですけれども、まああのあと、クローキングに当たるかどうかっていうのもやっぱり実際、 あのそうですね、一つ前の質問に近いですけども、やっぱり実装によるかなと思いますと。で、やっぱり、例えば、あの結構この問題はあの面白いと申しますかあのあの、奥が深いなと思って、これもアンナさんともいろいろちょっと、どうだろうねみたいな話は結構いろいろしたんですけども、やっぱり実際に、なんか、むあの例えばすごい、 あの表面的な、例えば基準、表面的な基準では例えばこの部分をあのこのように変えますというあの、例えばエリアがどのぐらいなのかですとか、例えばメインコンテンツなのかサブコンテンツなのかみたいなのにも変わってきますし、どのぐらい変えるかにも変わってきますし、例えば、あの何ですかね、不動産サイトだと思っていったら、何かレシピが出てきたっていうと、もう完全に何かあのユーザーはあの混乱してしまいますので、まあもちろんそれはコンテンツの最適化ではないので、あのそこまではいかないにしても、 まあ、実際にあの、まあ、何をどこまでどう変えるかによっても全然変わってくるので難しいなと。で、あのまあ、今回の話で言うと、まあ、どちらかというとまあパーソナライズの話にも近いのかなと思いますので、単純に考えると、そのいわゆるまあクローラーが、とやっぱりユーザーに同じものを見せると。まあ、初めて来たユーザーが、まあ、クローラーが見るものと同じようなものを見ているのであれば、まあ クローキングになるかならないかという意味では、まあ、ならないかなとは思いますけれども、その一方で、じゃあ、どこまでカスタマイズ、カスタマイズというか、最適化が許容されるかというのは、もう、これはちょっと Google の話ではなくて、やっぱり対ユーザーだと思うんですね。例えば、検索結果にはこの情報がありました。ですので、例えば、これが不動産サイトだとすると、この物件について調べてる人が表示、 検索結果でこのページがヒットしたので、そこにアクセスしてみたところ、実際にカスタマイズされて、その残念ながらカスタマイズ最適化の中では、その物件が除かれてしまったので、そのユーザーはその物件にたどり着けませんでしたみたいなことが起きると思うんですね。 ですので、その、そこまで踏まえて最適化できるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりそこはできないと思うんですよね。あの、そこ、あの、ユーザーがどんな物件を今具体的に探してるかまではわからないと思いますので。ですので、やっぱりそこで実際にカスタマイズをどこまでするか。例えば、あの、昨日もなんかあの寝る前に少し考えてたんですけど、例えば検索から来た場合には、その、 クローラーに見見せせたももののとと同じものを見せるですとかで実際にそのユーザーが普通に、まあ、例えばブックマークですとか何か別の経路で来た時にはそのユーザーにカスタマイズした内容を見せるみたいなやり方もあるかなと思ったんですけど来るたびにあの来る経路が違うことで見える情報が変わってくるっていうのもなんかちょっとあのユーザーにとっては使いにくいなって気もするのでこの場合にあの広い 意味で何が一番のコンテンツの最適化になるかっていうのは、ちょっとあの実際わからないなって、結構難しい問題だなと。ですので、今お考えのコンテンツの最適化が本当にコンテンツの最適化になるかっていうのは結構あの難しいなと思いましたという感じですかね。ですので、すみませんあの、ちょっとショートアンサーではなかったんですけれども、ショートアンサーにするのちょっと難しかった。あのショートアンサーとしては実装によるという話なんですが、 まあその辺のことを踏まえた上でユーザーにとって最適なそしてクローキングに当たらないようなあの実装を心がけていただければと思いますはい、はい、ありがとうございま す, で は, いますでは続いてのご質問に移りましょうおサイトの表示回数が激減した件に関するご質問いただいております 今年2020年5月の初め頃から、サーチコンソール上で表示される1日あたりの表示回数が約4000から1800ほどまで一気に減少して戻りません。その時期に行った大きな変更には心当たりがないのですが、表示回数が大きく減る原因について考えられることはあるでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうかそうですねこれ。まあ、あの、まあ、 えー、サイトの表示回数が激減したということで、あのまあ、ショートアンサーとしては、Google はあの、まあ、検索エンジン、自動化された検索エンジンとなりますので、まあ、アルゴリズムという、まあ、計算式に従って、まあ、ユーザーにとって最適な検索結果を常にあの求めて、常に改善しております。ですのであの、表示回数が減る可能性というのは常にあるといえばあるんですね。そして僕らは あのどの結果がそのサイトにとって適切なのかっていうことを何も保証はあの申し訳ないんですけど、しておりませんので、実際、その逆に、以前高かった状態がむしろあの、なんていうんですかね、本来よりも高かったのかもしれないですし、以前の状態が、あのまあ、ウェブマスター側の心情としては、以前の状態があのデフォルトで、今、減ってしまったって感じるかもしれないですけれども、 実際今の方が適切なのかもしれないですし、それはどちらがどうかわからないですけれども、まあ結局アルゴリズムによってあの様々な変動っていうのは起こりますので、まあ引きめて正常なあの動きの中の一つかなとは思います。ただ、そのサイトの順位がそれが適切かどうかっていうのは僕にはわからないですけれども、まあ順位が、表示回数や順位がまああの激減する、増減するっていうのは僕一般的なことかなと思います。で、その上で、 まあ、あのできることがあるかって言われると、やっぱり、一つはやっぱり技術的に何か問題がなかったかどうかということが一つですよね。例えば、何かリダイレクトの設定を間違えたですとか、何かどこかノーインデックスを入れてしまった、重要なページにノーインデックスを入れてしまったですとか、そういった何か技術的なミスをしてい な, い, ないかどうかで。おそらく今回のケースでは、あの細かくは見ていないんですけれど URL はいただいていて、 細かくは見ていないんですけれども、どうも、まあ、そうした中で、あのおそらく、まあ、通常のアルゴリズムの変動の範囲かなと思いますが、まあえー、その場合に、じゃあ、もしこれが技術的なミスなどが特になくて、じゃあ、アルゴリズム の, あの変動によって下がってしまったと思われる場合にどうすればいいかということに関しては、やっぱりサイトの、えー、コンテンツはやっぱり改善するということに尽きるかなと思います。 で、あの、話を終わりなんですけれども、ぜひ良いコンテンツを作ってくださいっていう話なんですが、あの、やっぱりなんかですね、まあ、何回か前にも、あの、良いコンテンツを作れば、必ずしも順位が上がるわけではないしっていう話をちらっとしたかなと思うんですけども、やっぱりですね、その後も、あの、なんとなくいろいろな方の意見を見ていると、やっぱり、あの、まあ、否定的な感じで良いコンテンツを作れば順位が上がるわけではないみたいな形で、あの、否定的に書かれる文をちょいちょい見かけるので、 あのむしろそれはそうだよなって思って僕も見ていますと。なんか、なので、あの多分皆さんの頭の根底に良いコンテンツを作れば順位は上がるのかみたいなテーマがあると思うんですけどあの、何回も言いますけど、良いコンテンツを作ろうとするとか、良いコンテンツを作るっていうのはどちらかというと、当たり前の話で、そこにさらにいかに付加価値あのっていうかあの、当たり前の話っていうのは、あのちょっと失礼な言い方かも聞こえたかもしれないですけど、僕が、 あのなんか何ですかね、偉そうに言ってるんではなくて、むしろ今、これだけたくさんの優れたコンテンツが溢れている時代の中で、良いコンテンツを作るっていうだけでは、もはや差別化ができない時代になってきていますよっていう話をですね、ずっと言ってきてるそうなんですね。なので、そこで重要なのは、本当に独自のコンテンツであったり、まあ、そこのサイトに来る理由ですよね。そのののサイイトトがやっぱりこのエコシステムインターネットの ウェブのエコシステムの中で存在する理由っていうものを考えながら、やっぱり常に改善していくっていうのは大事かなと思います。っていう、ちょっと余談をつけ出してしまいましたが、ぜひですね、このサイトの表示回数が上がった、下がったということは、あのただ、どのサイトでも生じると思いますので、その際にあの、実際に何が原因なのかっていうのは落ち着いて分析されるといいなと思います。はい。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。求人情報の構造化データ、会社名が非公開に関するご質問いただいております。会社名が非公開の求人の場合、必須項目とされている会社名のところは、そのまま非公開と記述すればよいのか、または空白にする必要があるのでしょうか。ガイドラインでは以前以下のような記述がされていました。 呃、応募フロー付きのリクルート業者の広告、これは許容されます。その理由はあ、職務が明確に定義されており、会社は明らかにされていないが実在するためです。この場合、ハイアリング・オーガニゼーション・プロパティはあ、空白にする必要があります。 現在はこの記述が消えているため、どうするのが正しいのかわからなくなりました。このルールは変わったから消されたのでしょうかとのことですが、こちら、いかがでしょううか。はい、えー、とそうですね、このご質問に関しては、まあ、ショートアンサーとしては、えー、この空白にする必要と申しますかあの、もし非公開の求人であった場合には、あの空白にしていただいても大丈夫ですし、何か非公開ってしていただいても大丈夫です。 というのが、まあ、ショートアンサーです。で、そうですね。ですので、まあ、あの、ちょっと僕もこの、その、えー、正し書き、正し書きなのかな。この記述がなんで消えてしまったのかわからないですけれども、まあ、どちらでも大丈夫なんですが、まあ、おそらく、まあ、何か、あの、非公開と書いておいた方が良いと思いますので、まあ、非公開でいいかなと思います。という感じですかね。すいません。あの、はい。なんか、それ以上の、 何か役立つ情報はないんですけれども、非公開で大丈夫です、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてのご質問に移りましょう。別ドメインからの画像配信は不利なのかに関するご質問をいただいております。コンテンツと画像のサブドメインが異なっていた場合、SEO 観点で良くないことなのでしょうかまた何かしらペナルティを受けてしまうのでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうか はい。えっ、ー、と、こちらに関しましては、まあショ、ショートアンサーとしては特に、あの、ちょっと実際にこのコンテンツと画像のサブドメインが異なっていた場合っていう状況が具体的な、あ, れあの、わからないんですけど、同じドメインの中で画像はと、例えばイメージなんとか、エグザンプル .com のように別、特別なサブドメインから配信するみたいな感じなんですかね。ちょっとよくわからないですけれども、まあ、いずれにしてもこういったあの CDN ですとか、そうした あのー、何ですか、画像だけ別ドメインから配信するということは、よくある話ではありますので、単純にそれが理由で、何か極端に、あの、極端にというか、あの、不利な状況になるところでは特にないかなと思います。何か運用上、何かこういうことが発生したみたいな事例っていうのはあるかもしれないですけども、ちょっと何かそういったことがあった。 っていう方は何かあのツイッターなんかでコメントいただけると嬉しいなと思います。であともう一つですね、これ何かしらペナルティを受けてしまうのでしょうかっていうのは、ちょっとこの、あのー、発想がどこから出てくるのか、僕にはちょっときょあの興味深いなと、あのー。やっぱりそのコンテンツと画像のサブドメインが違うっていうことが、なぜこのペナルティみたいなものの発想に繋がるのかっていうのが、ちょっとあの分からないなと。 なので、おそらく、ちょっと失礼な言い方かもしれないですけども、多分 Google に対する認識がちょっと間違ってるんじゃないかなと思いますので、あのそもそもが、まあ い, いや、ちょっとこの話はですね、この後少し時間があったらじゃ話そうかなと思うんですけども、そもそもペナルティはないっていう話と、まあ、ちょっと後で話はあの、時間があれば話したいと思います。でちょっとこの発想がちょっと興味深いなと思いますということで、 はいえご質問ありがとうございましたはいありがとうございましたでは続いてのご質問に移りましょう別々の URL における301リダイレクトの影響に関するご質問いただいております PC ページとモバイルページを別々の URL で作成しています 例えば PC ページがほげほげ .com だった場合にモバイルページが sp. ほげほげ .com のような形です。Google 検索ディベロッパーガイドには HTTP リダイレクトについてステータスコード302を推奨していました。もし301リダイレクトに設定してしまった場合、どのような悪影響があるでしょうか例えば MFI になっても PC ページがインデックスされてしまうケースなどありますでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうか はい、えっと、こちらに関しましても、あす2回ぐらい前ですかね、にも似たようなご質問があってお答えしましたけれども、リ、うん、ダイレクトは基本的にも301も302でもあの同じように扱っていますので、特にどちらでも大丈夫です。ですので、悪影響は特にないです。はいどうもありがとうございます。はいいありがとうございますでは、続いてのご質問に移りましょう。こちら、最後の質問ですね。 <笑>密になります。FAQ リッチリザルトに関するご質問いただいております。現在、婚約指輪及び結婚指輪の検索キーワードで FAQ リッチリザルトを表示させるサイトが増えています。ただ、質問の内容が婚約指輪、結婚指輪で重複されていたり、えー、回答で消費一覧ページや記事ページへの動線が用意されていました。 これは、あまず一つ目のご質問。これは FAQ 構造化マークアップのガイドライン内のサイトで同じよくある質問、コンテンツが複数表示されているケース及び広告目的で使用しているケースでのガイドライン違反に当たるのではないでしょうかとのことですが、まず一つ目こちらいかがでしょうかはい、そうですね。こちらに関しましては、えー、そうですね。確かにあの あのこの婚約指輪に関する FAQ と結婚指輪に関する FAQ が、まあ、極めて類似しているように見えるというのは確かにそうだなと思いますと。で、えー、そうですね、そしてまあ回答で商品一覧ページや記事ページへの当選が用意されていたと。でそれがまああのよくある質問のコンテンツが複数表示されているケースに回答するんじゃないかということと、広告目的で使用しているケースに。 当たるのではないかという話なんですけれども、まあ、結論から申しますと、あのどちらも、まあ、このケースに関してはまあ特に問題ないかなと思います。でまあ、理由としては、やっぱりこの、まあ、ちょっと微妙な部分というのはもちろんあの実、やっぱりこの実装によるというところあると思いますので、すべての似たようなケースに当てはまるかどうか分からないですけれども、このケースに関しては、実際にこの婚約指輪に対する FAQ というものと結婚指輪に対する FAQ というのはやっぱり重複する部分もあればやっぱり微妙に異なる部分があってですのでまあ何か似たようなものが存在してしまうということ自体は特に大きな問題はないかなとでそれがおそらくこ の, あのガイドラインの中で想定しているよくあるコンテンツが複数表示されているというのはまあ基本的に全く同じものがどの商品にも例えばあの EC サイトであれば配送料ですとか、あの返品の方法ですとかじゃないですけど、そういったどの商品にも当てはまるようなものがすべてのページの、あの商品のページについているみたいなものはあのああのを、おそらくどちらかというと指し示していて、このよ今回のケースのように、まあ、似ているけれども、それぞれにきちんとカスタマイズした内容になっているという中では、まあ、特にあの、まあ、妥当な範囲かなと思います。 で広告目的になっているのではないかということに関しては、こ、まあ、この ど, どの、まあ、何が広告かってちょっと難しいなと思うんですけれども、まあ、サイトの中の特定のページに誘導したりする、あの結局どの質問をしても結局この商品にたどり着けようとしているみたいなものが、どちらかというと広告、ああと そ, それだけに限定しているわけではないですけれども、あのというような形ではなく、 あのすいません、えっと、そういう、なんですかね、例えば、あの何を質問したとしても、まあ、例えば何々でしたら、結局このページが、この商品がおすすめですみたいになっていた場合に、結局、あのそこに誘導するための FAQ になるんだとすると、まあ、広告目的みたいになるかもしれないですけれども、まあ、おそらく質問の趣旨に応じたページに誘導している範囲だと思いますので、特に、 広告目的で使うっていうのとはちょっと違うかなと思いますので、このケースに関しては特に問題ないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はいでは、2つ目のご質問、えー。前日の某サイトでは別でよくある質問のページを持っていますが、こちらはコンテンツの重複とは見なされないのでしょうか 現在自分が担当しているクライアントサイトでは、リッチリザルト表示が増え始めた月以降から、上位検索キーワードでの順位変動がほとんどないのにクイック率が下がっている状況となっています。競合サイトの FAQ リッチリザルト表示によって、サープにおける存在感も サーズ外観の低下も一つの要因ではないかと考えています。えー、そのため、クライアントのサイトでも FAQ リッチリザルト構造化マークアップを実装しようという話が出ているのですが、ガイドライン違反になるケースが心配となり、ご質問いたしました。このことです。まず2点目、いかがでしょうはい、えっ、ー、と、そうですね。こちら、あのーまあ、先ほどお話ししました、その婚約指輪、そして結婚指輪も似てるんですけど、さらにそれとは別に、全体のよくある質問のページもあって、それらが コンテンツの重複となるんではないかっていう話なんですけれども、まあ、ショートアンサーとしては、あの見なされませんというのは。で、理由としては、ちょっとこれも後で時間あればというか、この質問が終わった後で少し説明したいなと思うんですけど、そもそもコンテンツの重複と見なされたら、あの見なされたらどうなるんですかというか、なんですかね、コンテンツの、えー、と重複と見なされないのでしょうかともう、仮に見なされたとしても、それが、えっ、ー、と、 な何か発生するわけでもないですよというか、うん、ちょっ と, こと表現が難しいな。なんかあの、この、あすみません、じゃあこの段階ではあのショートアンサーだけにしてください。すみませ ん, あのこん、見なされないのでしょうかって見なされません。あ、すみません、えっと、理由としては結局よくある質問のページっていうのは、やっぱりよくある質問のページで、それ単体であるべきで、あのそしてそれぞれの商品のページにそれぞれの商品 商品っていうかの、ジャンル、カテゴリーに特化した質問があるってうのは、それではそれであのとても見やすいと思うんですね。で、それがよくある質問のページにも存在しているっていうのは別にならだおかしくはないと。何あのもちろん何かあの他の目的を感じるような場合っていうのは、あの他の目的、例えばあの FAQ リッチリザルトを出すために各ページに持ってきたんじゃないかというところはもちろんあるかもしれないですけれども、そういう目的ではなくて何か あのー、例えば文字数を、あ、違うな。なんか、やっぱりでも、そこに、特に大きな問題がやっぱり感じないなっていうのが正直なところですね。すいません、なんか、あんまりまとめたことが言えないんですが。なので、この、えっと、すいません、特に<笑>、すいません、やっぱりショートアンサーで、コンテンツのチョークとは見なされませんで<笑>。 あの終わらせととけばよかったなと思いまでは最後の最後の質問ですかね。1、えー、つのサーブにおいて FAQ リッチリザルトが表示されるサイトの数は決まっていたりするのでしょうか現在の現行のクライアントのサイトではすでに FAQ についてのページを別で持っているため構造化マークアップを行う場合こちらのページの回収なども行う必要がある場合、えー、負荷が大きいです。 えー、そのため、FAQ リッチリザルトの表示制限などがあって、無駄な回収になる可能性が気になっていたため、伺いましたとのことですが、こちら、いかがでしょうかはい、あのーまあ、今現在、僕らの方で何かこのいくつですという明確なガイドラインって特に出していないと思いますので、まあ、そういう意味ではあの決まっていないと思いますという感じですかね。はいぜひ、はい、実装していただければと思います。 はい、ありがとうございます。ではですね、先ほどから重複、コンテンツ、重複という話がありました<笑>あので、まああの、当初の予定、まあ、多分五55分ぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、おここから金谷さんパート、じゃ あ, あの、お願いできますでしょうか。サクッといきたいと思います。<笑><笑>コンテンツの重複じゃいは、ちょっとあのツイッターでも軽く皆さんに問いかけてみたんですけど、あのコンテンツの重複ってやっぱりちょっといろいろな、あの 誤解が見られるなと。で、実際にどんな誤解をされてるのかってちょっと教えてほしいな。誤解をされてるのかって結局誤解してるんだから、それを自分が誤解だとわからないから誤解なんだみたいなところがあるので、結局ですね、ツイッターで何の情報も集まってこなかったんですけれども、あの、まあよくあるパターンと申しますが結局、 コンテンツの重複とは何かって話なんですけれども、で、ちょっとあの、うまく整理して話すのって、やっぱちょっと難しいなと思うので、あの、まあ、僕の方の観点からお話しすると、これ、主に Google 側で問題としているコンテンツの重複って2つあるんですね。で、1つは、あ、主にですよ。ちょっとあの、細かく分類するともっとあるかもしれない。1つはやっぱりあの、URL のあの、正規化につながる話ですよね。 例えば、http の url と https の url で同じコンテンツを持っているですとか、何か、あの、えっ、ー、となん、スラッシュなんとか、あの、と、えっ、ー、と、まあ、スラッシュインデックス html とスラッシュで割るものと、がやっぱり別の url だけれども同じコンテンツを持っていると。で、www ありなしでも同じコンテンツを持っているですとか、あと、まあ、パラメータがついてる、ついてないとかで同じコンテンツを持っているとか、 あと、他に全く URL は異なるんですけれども、例えば何らかの理由で全く同じページがあるみたいなことっていうのは、あのただあの、ウェブサイトを運営している中で発生すると思うんですねで。これは実際に何も問題があるものではなくて、よく、これ僕らの言葉じゃなくて、ツイッターなんかで見かけたりするんですけど、重複ペナルティとか重複ペナみたいな言葉を見かけるんですけれども、これは正直何を言ってるのか全然わからないなと。で やっぱり、のこの今僕が話してたようなコンテンツの重複に関しては、これはそのすべてをインデックスして、例えばすべてが検索結果にばーっと出てきてしまうと、全くどれをアクセスしても同じページが表示されてしまうみたいなことになってしまいますので、その中で代表的なページを一つ決めて、そのページだけをインデックスして、 まあ、あの検索結果に対しては、もっとあの検索結果の多様化みたいなものを実現したりですとか、もっとユーザーがいろいろなことを選択できるような状態にしていますと。ですので、基本的にはこれは、いわゆるペナルティーみたいなものとも違いますと。いうか、そもそもペナルティーっていうのはないんですって話なんですけど、それにしてもまあペナルティーみたいなものとは全く別で、結局その代表的な URL が選ばれるわけですね。 でそれから皆さんの側で例えばカノニカルであったりリダリ、理解的、カノニカルがこの場合ですね、まあ、カノニカルなどで指定することで代表的な URL を指定することができますので、これはもっと技術的な話として、こ の, あの何らあのガイドラインに違反するですとか、そういった話と全く関係ない話です。で、またそれとは別に、コンテンツの重複というものがあって、例えば、あの これはどちらかというとガイドライン違反につながる話で、よくある話としては、例えばあの誘導ページですね。ちょっと誘導ページってみんなあの分からない方も多いかもしれないですけれども、えーまあ、ドアウェイページなんかと呼ばれたりもしますけれども、この誘導ページは、例えば本当にあの似たようなページがたくさんあって、例えば地名だけが変わるですとか、商品名だけが変わる、ちょこっと変わるですとか。でも 基本的に同じページがたくさん作られていて、結局、あの誘導させるところは同じみたいなときにつあのな、えー、タイプの、まあ、スパムになるんですけれども、そういった場合に、これはコンテンツが重複しているからみたいな感じで捉えられることもありますけれども、まあ、基本的にはあの、こちらはどちらかというと、コンテンツの重複が問題というよりはその、 あのコンテンツを作っている意図みたいなところで、重複は問題なんですけれども、そもそもガイドラインに違反してるなと。ですので、ガイドラインというものがちゃんと明確にあった上でのコンテンツの重複。コンテンツの重複、まあそうですね。誘導ページみたいな形で違反になったりします。あとは、例えば昔あったようなあの低品質のアフィリエートサイトみたいな形で、 もうアフィリエイトリンク、例えばこの商品いいよ、アフィリエイトリンクみたいな形で、例えばもうひと言とアフィリエイトリンクですとか、あとアフィリエイトあの広告主が提供されたコンテンツをそのままあの使っているようなサイトは、それぞれが同じサイトオーナーではないんですけれども、やっぱりそれが全て検索結果にわーっと出てくると、やっぱりあのユーザーにとっての利便性が下がるので、その中であのやっぱり重複。 あのコンテンツの重複的な概念として、何かあのいくつかのサイトが、その中でやっぱり低品質のものは下げられたりするようなことは、実際あるかなと思います。で、あとほかに発生することとしては、まあ、実際にコンテンツが盗用された場合などに、 あのこれが多分ちょっと混乱させるあのきっかけの一つかなと思うんですけれども、例えばハッキングされたサイトにそのままあのコピーされたようなケースで、そのコピーされたサイトの方はが上位になってしまったような場合、上位というか、そちらが検索結果に表示されるようになってきた場合に、何かあの、うんと、例えば重複ペナルティーみたいなものを受けたみたいに感じることもあるのかもしれないですけれども、これは完全に。 ペナルティという問題ではなくて、先ほどの正規化の中で代表的な URL を、Google がそのハッキングされたサイトを選んでしまったというような状態なので、特にいわゆるペナルティという概念とも全く異なりますし、あとはなんですかね。例えば似たようなコンテンツが、どなたかにコンテンツを本当に投与された、悪意を持って投与されてしまった場合に、そちらが上位に表示された。 というのも結局、ご自身のサイトがあの検索結果から消えたってことはないかなと思うんですよ。あの簡易に表示されるということはあるかもしれないですけれども、その場合は、Google がそのコンテンツを盗用した人が、登用したということが分からずに、結局、まあ、分からずにというか、もし仮に分かったとしても、それを加味せずに、まあ、そちらを上位に表示してしまっただけの話で、その重複してしまったがために、どちらかを簡易にしたっていうのとはまた別の話と。 ですので、そもそもその重複ペナルティみたいな概念が特にない、あの、重複ペナルティに該当するような概念っては特にないかなと思うんですね。なので、あの、まあ、もし逆に、あ、こういうケースがあるじゃないか、みたいなことがあれば、ぜひちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、なので、ちょっと僕、あの、ただ、この重複ペナルティという言葉とか、あの、 何ですかねこの重複を過度に恐れる方たちがなぜ発生しているのかというのはちょっとよくわからないなと。で、この間違った情報を僕は止めたいなと思っていますと、やっぱりこのこれ僕 の, つあの常に一貫している信念みたいなところですけれども、やっぱり初心者の方とか詳しくない方を惑わせたくないと、やっぱりそういった方々が良いコンテンツを作ることとかにフォーカスしてほしいし、やっぱりそういうあの無駄に、あの もちろん必要なことはあのそういった懸念とかをする必要はあると思うんですけれども、不必要にそうした無駄なあの懸念とかする必要は全くないなと。ですので、その重複ペナルティみたいな話をちょっと止めたいなと思う。あの間違った概念は止めたいなと思いますので、ちょっとそこで、あのー、まあ、少なくとも僕が言った話にも該当しないか、もしくは該当してても、こ う, こういうケースがあるじゃないかみたいなことがあれば、ちょっと教えていただきたいなと思います。 であとは、やっぱりなんか、あの、まあ、ちょっとあんまりこれを言い過ぎるとあれなんですけど、誰の情報を信じるかという話は結構大事な話になってくると思うんですね。なので、その僕は 重, 重複ペナルティーというものは存在しないと言っていて、どなたかが重複ペナルティーだ、それはと言ったときに、どちらの情報を信じるかといったときに、まあ、その方のことを信じるのであれば、それはもうしょうがないなと。で、僕がもうその方を変えることはちょっとできないかなと思うんですけれども、やっぱり公式情報として、あの どうかっていうところと、あと、ただ、あの、公式情報と実際の実装がどうなってるかっていうのも、ちょっと、すみません、あのや、ややこしい話をしますけど、分からないところもあるというか、実際の運用として、それと僕らが目指してるものがうまくできてないことっていうのも起こり得ると思うので、そういう意味では、そういうところはどんどん僕らは、あの、意図してるものではないので、どんどん改善していきたいと思いますので、教えていただくと、あの、改善していこうと思いますので、ぜひ教えていただきたいなと思います。という感じです っていうのが、ま あ, あ、重複の話かなと思います。で、あと、その、もう一個、二つくらい前にあった、ペナルティに該当して、この、やっぱりこの何かしらペナルティを受けてしまうのでしょうかっていうのやっぱりちょっと、グーグルに対しての認識がなんかあの、ちょっと間違ってるっていうと、あれですけれども、何かグーグルっていうのはすごい、あのインターネットを支配している人で、あのまあ、会社で何かこの、グーグルの思うあのものに合わないものは、 ペナルティを課すみたいな感じのことが、やると思ってるからこう思うんだなと思うので、そこは僕らも反省して、そういうふうに見えないようにしていきたいなと思いつつも、あの実際にあの、そもそもペナルティってあるのかどうかですとか、あのなんかいろいろ考えていただきたいんですね。僕ら何回もこのペナルティとっていうものはないですって話をしていて、実際皆さんがペナルティって呼んでるのを、僕ら手動対策で、 実際にこのペナルティとして課しているというよりは、やっぱりそのインターン検索結果 の, あのまあ競争、健全な競争を担保するというかために、実際にそうしたあのずるいこと、不正行為をしたサイトは上位に表示されないようにしているということで、実際何かあのこ の, あの画像だけサブドメインにしたことによって、ペナルティを受けるんじゃないかって感じるようなこととは違うと思うんですね。 少なくとも、えー、ガイドライン、ガイドライン違反に関しては、ウェブマスター向けガイドラインに基本的にはあの書いてある範囲の話ですので、そのウェブマスター向けガイドラインの中にも、特にそういったニュアンスって書いてないと思いますので、ぜひですね、一通り読んでいただいて、まあ、安心していただけるといいかなと思います。で、まあ、この重複コンテンツとペナルティの話を今いろいろしましたけれども、ぜひですね、僕が今、 あの、言った中で、でもやっぱりこういう感じのことがあるんですよっていうのは、本当にちょっと教えていただきたいなと。あの、ぜひ、あの、DM など、ツイッターの DM 空いていますので、ぜひお送りいただけるといいかなと思います。ただし、あの、ちょっとあの、今回の、あの、ポッドキャストの話も通じるんですけれども、すべての DM にちゃんと返信できるかですとかっていうのは、ちょっとまた別の話になってきて、あのー、 ただ、すべて の, あの DM に目は通すと思います。ただ、その中であの目を通して終わるものもあるかもしれないです。という感じですかね。はい。あのすみません、なんか15分ぐらい喋ったんですかね。はい。<笑>なんか、締めがないんですが、ぜひあの、はい、何かコメントいただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 では最後に次回のオフィスアワーの日程を お, お伝えしようと思います。えー、次回の WebmasterOfficeHour は2020年11月5日を予定しておりますので、ぜひ皆さん、あ次回も見ていただければ嬉しいです。もう早いですね、11月ですね。ですね。ねもう年末年始の予定を立て始めることかと<笑>。 いやーまあ、まだあ の, くあの、今日9月の、あの、これ収録してるときは9月なんですけれども、11月、あともう本当、この11月、12月、まあ、あと2回か3回か分かんないですけど、で、まあ、今年のィスはもう終わってしまうんだなと思うと、はい、ぜひ、あの、はい、感慨深いですね。感慨深いですね。<笑>なんか今年やっぱおかしいですね。<笑>なんでなんですか<笑>はい。 ではあ、今回の Webmaster ーワ f c e Hour は、えー、こちらにて終了させていただきます。また次回11月5日にお会いしましょう。また見てくださいね。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。